次に今回の法律改正により、より多くの愛好者が楽しんできた無線操縦の模型飛行機、いわゆるラジコン飛行機への影響についてお聞きします。ラジコン飛行機の愛好者の多くは、自分の手で作った飛行機を自分の手で飛ばす、つまり飛行機を作る過程とそれを飛ばすための技術の向上を楽しんでいます。この趣味は、りを通して、 大空への夢を実現するものであり多くの先人たちが努力して作り上げ守ってきた趣味であり文化でもありますそこにはものづくりの心が躍動しています他方ドローンはその多くが既製品でありコンピューター制御による自動操縦をベースとしておりラジコンのようなものづくりや操縦技術よりもその利活用に重点が置かれています両者は どちらももも無人航空機ですす。が、その目的も構造もかなり異なりり異ますしかし法律ではどちらも無人航空機として定義し、同じ規制をかけています。ラジコンをドローンと同じ枠組みで規制を強化すると、長年引き継がれてきたものづくりの心が縮こまるだけでなく、ラジコン飛行機を趣味とする文化自体が消滅してしまうのではないかと心配しています。これまでラジコンを通して多くの愛好者や子どもたちが、 ものづくりの心を育んできたことについての受け止めと、併せて趣味として楽しんでいるラジコン愛好者に対しては、手続きの簡素化や負担の軽減などの配慮をすべきではないかと考えますが、最後にこの点について、国土交通大臣のご見解をお伺いして質問を終わります。ありがとうございいました。ラジコン飛行機についての受け止め及び、 手続きの簡素化や負担軽減の必要性についてお尋ねがございました。ラジコン飛行機は日本のものづくりの文化や近年の無人航空機の発展にも貢献してきたものと認識をしております。本法案はこれまで許容されている趣味としてのラジコン飛行機の飛行に新たな制限を加えるものではございません。また現行の許可承認制度や昨年の航空法改正で創設された機体の登録制度でも、 ラジコン飛行機の利用者による飛行の実態も踏まえた手続きの簡素化に取り組んでいるところであり、今後も安全の確保と利用者負担の軽減の両立に努めてまいります以上でございます。